えー、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、質問がありまして、ドラムのミディアムテンポのソロ、えー、まあテンポ100とか、これぐらいのテンポの時で、意外と何をやっていいか分かりませんっていう話がよく聞きます。えー、実際僕もそうでした。3連だとさ、ワン、ツー、スリー。意外と単調になっちゃうんですね、3連を埋めると。ある程度早いと まあかなりいい感じになるんですけどスピード感をあんまり感じないこうなんかこうこうなんかな間が持たないというかねそんな感じに、えー、なりがちです、えー、どういうふうにするかというとフィリーなんかはもうとにかくバイテンフィールを使うということですねゆったり歌って ギ, ギアアップギアダウンを行うってことでー 培軒に行く売店に行けばにおいでい3ストローク使うと倍のヒールの3連なんかも自由に使えるのでそうすると。 でやると意外とドラムソローが急にクッてシフトが上がったり急にダウンしたりする感じこれフィリーはよく使えますしまあ奥のドラマーがこういう風にシフトチェンジをして展開していくっていう感じねギアチェンジができるかだからミディアムテンポだとこれだけだと遅いから1段売店上1段上にはシフトアップして演奏するって感じですねそれと同じ3連のフィールなんだけどここに書きましたこれは僕のあの 多分基礎練習の方で使ってるんですけどこれ「つくたつくたたんたつくた」っていうのはこういう一つのまあアクセントのモチーフがあったらこの合間のアクセント以外の部分をダブルにしてみるってやつねこれねこれはは同じでしょだからこれはえっと 急にスピードががと上がった感じ要は倍のフィールに変わるでも大きなこう大きなタンタンタンタンタンは変わらずに間が急に加速するわけで倍に加速するわけだからこれはこれですごいこのハーフのヒールを保ったまま倍にいく感じで16の16音符この。 3年のここ2つをダブルにして16分音符にクオンタイズすると う, か こ, うこう平らにこうねこうギュッと押していくと要は<音楽>。っていうと16ってことは倍のフィルに聞こえるわけでしょ<音楽>っていうようなフィルインを。 やると急にこう加速してたとこから半分に行ったとこも気持ちいいし逆に加速するとこも気持ちいいのでやっぱり売店を行ったり来たりできるようにしておくっていうのがすごい大事ですで売店はそのまま売店にしても こ, うこっちみたいに売店にしても構わないし、えー、売店するのは要は16のフィール用こう、まあ、インワードを使うとインワードのいいとこはですねつ もも大きななフィールは何も変わってない同じモチーフを10倍手にした<音楽>っていうふうにすると6連に切り替えたり倍手に切り替えたりっていう同じフィールのモチーフをパッパッパッとこのチェンジアップできるわけですよ。 そうするとキュッて加速したり、スュッて減速したりする感じが面白いという感じかな。こういうのをうまく使うとミディアムテンポのドラム揃ってものすごくいろんな絵が描けるので、なんかずーっと同じリズムにすると3連にするとすごく遅い感じがするし、でも4バースぐらいだったら1個目はそれで、2個目は結構シフトチェンジするとかっていう風に展開していくと、いくらでも、まあそういうこう、1つしかね、札がないとやっぱ辛いから、いくつか札がある中で、ここは1つしか出さないとか。 ここは2つ混ぜて出すとか、ここはこういう風にして出すみたいなのができると、カードを3つも4つも持ってると、いろんな組み合わせができるのね。で、多分こう質問してくれた人とか、僕もやっぱ悩んでた頃っていうのは、1つのレイヤーしかない、層しかないよね、リズムの層が。じゃなくて、層っていうのは同時に売点もあるし、例えば203年の層とか、要は まあ、いわゆる現代のありほニに日とかそういった人がやってるのは、203連とか205連とかの層でいきなり急にシフトアップしたりシフトダウンしたりするみたいな。これがもう今の現代系のやり方ですが、そこまではちょっといかないにしても、3連と6連と売店のフィールっていうのが行ったり来たりできるようにするだけで、これだけで も, ものすごいこう幅が広がるので、ぶんその悩みは解消されるんじゃないかなと思います。というわけで本日は以上になります。まめちゃんも売店やってみるか。 回転なやってみよう。はい、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。